皆さんこんにちは金のでございます<笑>ちょっと焼き焼きですねこんな顔で申し訳ないんですけれども<笑>えっとですね昨日仕事中にですねちょっと思いついたことがありまして空飛ぶその構造に関してのその老人老人 老伴がどうしていいのかっていうので、ちょっとパッとひらめいたことがあって、その、立った状態でね、移動するのか、それとも、座った<笑>、座った状態で、そこを移動するのかって、こう、パッてこう、思いついたんですよ。 で座った状態で移動するには、ね、こうありますよねこうこういうこうかで、まあ、手があります。ね、ここの部分 にあのここの部分ね、ここが重点になってくるんですよね、今度は。持ち上げるのに、持ち上げるのに、プッシュね、プッシュ、プッシュ、ここは今度重要になってくるなと。で 背もたれに関してじゃあどうなのかここも必要になってくるとえー、空気圧ここも空気圧まあ同じですがなちょっとちょっとちょっとこっちじゃこっち 空気圧あのクッションみたいなかっこねクッションみたいなふわふわ感ねを押す圧であ空気で押されてるなっていう感覚があるのと まあ、空気でこう浮いてるなってい う, こう圧ね空気で浮いてるなってクッションみたいなみたいなで押しこちらから押 し, 押してもらって傘さえてもらうっていうふうな移動の仕方ですよねそうするとここの部分っていうのは必要ない必要ないって思うんですけれども だけどさこれもあってもいいじゃん草生えててもいいじゃんでもこれがねこの乗って運ばれる時はここは機能しなくてもいいじゃんで別でね別のまた立った状態でまあ浮ける浮くシ ス, ステムねこれはまた別ね別で別なんだけどつや生えててもいいしこれねもうちょっと 両方いいと。いうことだよね、昨日ね、パッとこう、ふっと出てきたんですよね、何も考えてないんですよ、こ う, こ う, こういうことに関して仕事しながらで、休憩しながらってやってて、もう、何も考えない、思考がない、全く思考がない状態で、あ っ, ってこう、出てきちゃったんですね、昨日<咳>だそれもね、ちょっとええけど。 そうああこれもちょっと発表しといたほうがいいな言っといたほうがいいなっていうふうに思いましてでそうですね今の時間帯まあ一応寝てたんですけど今の時間帯になっちゃってるんですけどうーんこれねああそうか老人の場合はこれだと思ってちょっとここに書いておきますね 老人の場合ですねはい、老人のケースの場合うん<笑>、うん、ま, たまたこれもね細かくちょっとまたこれもね考えていかなきゃいけないっていう感じですねこれねうん 立った状態でこうふーっていく場所に行くよりもやっぱ座って状態の方が楽っちゃ楽ですよねこれ<笑> あ, あとは荷物をどうするのってやっぱ膝に置くとかね、まあ、リュックだリュックリュックを背負うのもいいですしみたいな うんでまあここにね荷物をね、まあ、置けるスペースってい、まあ、これで吊るす吊るすっていうかまあ何ていうんですかねつけるのもいいですしみたいなうんだ ど, どこまでその重さでこう どこまでその力がその必要なのかっていうのはやっぱり計算でね出せばいいだけの話ですのでっていう感じですかねあじゃあここ書いてきますねえー、荷物ってどこったっけ荷物 なに<笑>こういうね。荷物を吊るすのかなつ<咳>るせるか。まあいいか。これで。 うん、もうちょっとね簡単ですけど、まあ、これはちょっとひらめいたんで、まあ、ちょっとこれも言っときます。肩にこれも初期段階 って感じですね<笑>ってい。ということで、とりあえず今日は短い時間ですけれども、あのー、はい、こんな感じで、どうでしょうかという感じですかね、はい。ではでは、はい。また何かありましたら報告いたしますので、よろしくお願いいたします。金ででございまししたたお疲れ様でした